なおきーなおおはようございます私たちは現在ウィーンから続いてドイツミュンヘンへ移動しますでもですねドイツは実は日本か3本前にもう上げているのでネタがありませんなので結構落ち着いた動画になると思います尺も短いかもしれませんなおき おミュンヘンの台所と言われるところに行こうと思います。あちょょうううど起起ききるる時間やーーーおはよう俺俺のののナイスコールででで、えー、分前前にににまししたいいいい感じじゃないでしょうかね俺だんこの音楽の都ンンを離れる前にウィーン合唱団って 今日の調子はいかがですか<笑>あやばいうわもうめっちゃ風アピール<笑>そう、ここいや4日ぐらいちょっと、ね、もっとオランダから風邪出ますか<笑>ずっとの風が治ってません、はい、第三の都市と言われるミュンヘンに到着しましたオープン で、現通貨がお値段はユーロコロナユーロに戻ったという感じです。あ、明日はスイスフランらしいです。お金複雑。もうまな マ, マリエン広場に到着します。あそこでは、えー、人が棒にうたってます。あ、ちょうどちょうど鳩が鳩が乗ってます。平和の象徴、鳩が。 彼を助けようとしているのでしょうかこうマリエン広場はミュンヘンの旧市街地のこう中心ど真ん中に位置する大きな広場でその真ん中にはマリア像黄金のマリア像が立っているそうですけどもうすでに見えていますねちょっともう少し近づいてみますがえ観光するとき一番最初に訪れると良いベストスポットだと言われてますゴッツ何これえー これもうわってことよねマリア像の下には4か所子供天使みたいなのがドラゴンライオンあとんか鳥みたいなやつらを来るなーみたいな倒してる様子が描かれてますあ蛇ヘビもやっつけてますうわかっこいいですね子供ながらに何か勇姿を感じますマリア像の上になんか子供を持ってますね は観光の子どもたちが群がってます、モニュメントに群がってます、赤い帽子をかぶった子どもたちが突然、モニュメントに飛びついてます、写真撮影が始まるのでしょうか、彼らはなぜモニュメントにここまで固執しているのでしょうか、4つの動物と戦って、マリア像とキリストを守っているようです、ライオンは戦争、バジリックスクはペスト、竜は飢餓、ヘビは不信仰を意味しているらしいです。なんか調べると なんかかっこいいですね、この天使たち子供とか言ってましたけど、広場からほんのちょっと裏手に2、3分でしょうか、歩いたところで風景が一変して、かなり市場っぽくなってきましたあこいつの名前は、おもろないて、<笑>くそ<笑>いい、瞬発っちゃんね、瞬発、いや、トラやろ、あれ。 キントラ好きですえあっそうそうねこうい椅子がいっぱいこう並べられてて周辺にはチーズからなんお花から野菜フルーツから多分肉、えー、パンとかもうほんと一番やねここめっちゃいい匂いがするえちょっと待って ま, まだ<笑>まだ言よるといやいやあれトラってトラや いやいや、見に行くじゃん、あれ虎 や, んや あ, れ あ, れあれちょっともう一回、え嘘やん、虎じゃなかったあれ、フィルムちゃんと撮っとってぇか、あれアングルがずれとった感じでんい行きましょう、じゃあハニうシロップにした方がいいですか。俺三分ぐらい考えましたけど、全然わかったあ、本当にあれ、ハですよ違う、それはこれに引っ張られとるけんやこのハニーシロップに引っ張られとるけんや、ほらやこれ、虎や これはトラやん。いやいやこいや こ, れこれなし杯。まあいやいやこのハニーシロップとかなし杯。<笑>これ俺言われたっちゃけんね俺いやいや、俺。ハニーシロップなし っ, つって<笑>こば。これ杯これ。トラやんこれ。縦紙？縦紙？黄色？えこれは何ですかねこれ。<笑>そうそう。直樹のガソリンスタンドことビール屋さん。<笑><笑> あ、もうここが市場のトライアングル、もう魔法のトライアングル。うん、ルテーブル、ビール。<笑>白ソーセージ金トラがいるし。で、目印はあの筋トラこれ、これ単純に、スリープに安 い, い, 安い。あれ、直樹ビールは。ビールはまだ。センキュー。ミュンヘンに乾杯。 まだ5月やけどちょっと肌寒いね、うん、寒いです、あったかくなると、ここすごいことになってるれちゃうね、人で、ぐわーっと。もし寒い時期にミュンヘンを訪れたいということであれば、近くにビアホールも存在します。ホフブロイハウスという もう500年以上続く歴史的なビアホールの中では伝統的でドイツらしいユニフォームに身をまとったスタッフが接客をしてくれますまあ、無理をして外で飲む必要もないということですね1800年代ぐらいも超昔の時に違法酒がドイツ中で広まったらし い, みたいでそこでお酒の法律ができてまあ、水爆がホップ以外のものを入れてはいけませんと法律が決め、ま、決まってから 今までずっときつい法律のまま行っとったけんこう、はい、いう純粋な美味しいビールが飲めるドイツ人は仕事の合間の昼休みに<笑>ビールを飲むうーんってのは聞いたことがありますなんかビールの話とかでも喧嘩するらしいねドイツ人たちはねこだわりが強くてねあそうなんでそうそうそ う, そう言いよったの<笑>次回はスイスのマッターホルンをバン山見ていきたいと思います 登山をするんじゃありませんからね、このチャンネル面白いなと思ったらチャンネル登録、高評価、忘れなくよろしくお願いします。ハッシュタグ